死ぬしかないな終わりだお前は嘘を言った死ね無駄だ死ぬしかないなさっさと終わらせろ死ぬしかない ア リ, リー・ベル。